令和元年5月12日、阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センターで、野焼支援ボランティア活動20周年記念祭が開かれました。まず記念式典が行われ、大勢の野焼ボランティアらが参加。オープニングセレモニーとして、南阿蘇大鼓の子供たちによる和大鼓の演奏があり、 阿蘇グリーンストック理事長の佐藤義之阿蘇市長が挨拶し野焼支援ボランティアの活動をたたえましたそして蒲島県知事や環境省九州地方環境事務所長牧野組合の代表らが祝辞を述べましたこの20周年記念祭は野焼ボランティア活動が20周年の節目にあたり これまでの活動を称えるとともに、広く一般にしてもらおうと行われたものです。式典では最後に、これまで阿蘇の野焼きを支えてきた野焼支援ボランティアの会に対して、阿蘇草原再生協議会から感謝状が贈られました。また、一日を通して駐車場などではマルシェが開かれ、出店やクラフト体験、子供広場などが設けられ、 クラフト体験では訪れた親子が竹を削って竹とんぼ作りに挑戦していました阿蘇グリーンストックによりますと現在野焼き支援ボランティアに登録している人は熊本県内をはじめ福岡などから900人が登録していて会員は野焼きの下準備のわち切りや野焼きなどに年間120日ほど活動しているということです